はい、皆様こんにちは。ニュージーです。私の大好物スコーンをいただきまーす。開けまーす。開けまーす。しゃくれてます。 うーんいい匂いがしますねおいによしいただきます私ねあのすごい潔癖症というか神経質なもんでこのご時世コロナありますんでこういうふうにね箸を使って掴んで箸でスコーンをいただきます うまっ毎回食ってもうまいねこれうんうめえわ今日寒いね皆さん皆さんいかがお過ごしですか今日は うん、うまい毎回おいしい。 おいしこの前ねスコーンのたに今ねこれやみつきバーベキュー味ですけどなんかねこの前はね違った 味が置いてありました黄色いなんかトウモロコシみたいな味かなあれあれ今度食べてみたいねまた別の味ん最高ですうまいね本当。 スコーン最強説お前あ取れね今日の晩ご飯を私が担当なんで今日は作りますけど何作ろうかなと思って晩ご飯 さっき冷蔵庫見たらねエビとかねあとは卵とかキャベツトマトバラーナみかん納豆魚バラ肉のスライスもも肉いろいろありましたけどね何作ろう今日。 何しよう、うんとりあえずお米炊きますけどあとでうん何がいいんだろうね今日晩ご飯は最近ね朝もお米を食います。 少し前までねコストコさんのディナーロールとかね食べてましたけど最近もうお米はですねお米米が美味しい、うん、今朝もね前の晩から解凍しておいたお米をレンチンして1分50秒くらい600ワットで。 そして海苔ごはんをして食べましたけどやっぱ日本人はお米よねお米最高ですうん 落ちた三秒ルール。はい、三秒ルール。オッケー、わしょい。うまいねー、スコーン。小池屋さん。すごいですね。小池屋さん。御社のお菓子、相当美味しいです。 ありがとうございますいただきますうますういねスコーン最高このピリ辛とまで言わなくても甘辛でもないしなんか本当バーベキューみたいな味うまいこれ最高です 二個グい うまい、やみつきですね、本当やみつきバーベキューうまいすこぶるうまいです もうすぐ終わっちゃうなくなるもう小さい粒しかありませんおかしい おしまいでーす。スコーン最高。ごちそうさまでした。ちゃんちゃん。